平成29年6月25日今年度の阿蘇郡市中大連バスケットボール競技が阿蘇市一宮町宮寺の一宮中学校体育館で行われ阿蘇中学校男子バスケットボール部が優勝しました大会には阿蘇市立阿蘇中学校一宮中学校阿蘇郡高森町立高森中学校と 小国町立小国中学校の4チームが出場しトーナメント方式で優勝を争いました。 1回戦では阿蘇中学校と一宮中学校がそれぞれ勝ち決勝へ進みました決勝戦では阿蘇中学校が着々と得点を重ねそのまま得点差をつけ優勝を勝ち取りました決勝で僕たちに勝った阿蘇中自分たちの分までそして阿蘇軍師の代表として県中へ頑張ってきてくださいせーの頑張れ 同じく25日阿蘇市一宮町宮寺の一宮中学校体育館では阿蘇郡市中大連バスケットボール競技が行われ阿蘇中学校女子バスケットボール部が優勝しました大会には阿蘇中学校一宮中学校南小国中学校小国中学校高森中学校 南阿蘇中学校の6チームが出場しトーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。 決勝戦では阿蘇中学校と南阿蘇中学校が対戦し途中阿蘇中学校が59対54と点差を縮められるもフリースローで得点を重ね優勝しました26日には阿蘇市一宮町宮地の一宮総合グラウンドで阿蘇郡市中大連野球競技の決勝戦が行われ 阿蘇中学校が優勝しましまた大会には阿蘇中学校、一宮中学校、産山中学校、西原中学校、高森中学校、南阿蘇中学校、小国中、南小国中の合同チームの7チームが出場し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。 決勝戦では阿蘇中学校と一宮中学校が対戦し先制攻撃の阿蘇中学校が3回表にまず3点その後2点の得点を重ね優勝しました各優勝チームの皆さん県大会での活躍を応援しています